こんにちは。ニューラルネットワークの仕組みについて例えば、えー、3種類の中から1つを予測するマシンを想像してみてください例えば何かの鑑定でもいいです判別でもいいです写真をパッと撮って燃えるゴミ燃えないゴミそれ以外何でもいいです、えー、そういうふうに3種類に、えー のうちのどれかを予測するマシンを考えてみましょう。この中がニューラルネットワークだとすると、このようになります。ユニットがたくさんあって互いに結合しています。そして3種類に予測する場合には普通、出力のに直結している最終層に3つだけユニットを作ります。 出力が3通りなので、ユニットが3つです。そして、誰かが1つ活性化するように調整していきます。例えば、一番上が活性化すると出力は0。2番目が活性化すると出力が変わって1。3番目が活性化すると出力が2というようにします。これで3種類の予測する。 マシーンの完成です。えー、この時、えー、それぞれのユニットの活性度、えー、0だったり 0.5 だったり1だったり、えー、という数字になっているんですけれども、えー、この中で一番活性度の高いものに注目し、えー、これを答えにするというルールにしておきます。例えばあるユニットは 0.0068。えー 別のユニットは 0.1592 あるいは 0.8340 というとき、えー、最も活性度の高いものに注目してこれが出力になるという動作イメージです、えー、今日の授業では、えー、誤差に注目しえー、っとニューラルネットワークがより誤差が少なく精度よく 働くような調整の仕掛け。えー、これをニューラルネットワークの仕掛け。そして皆さんに教えていきたいです。さて、ニューラルネットワークは自ら学習する能力があります。そして、学習できる能力はそのものをズバリ、誤差を自動で減らしていくことができる技術。 だと思ってください、えー。今回はそれに迫っていきます。では確認します。今、3つのユニットがそれぞれこういう活性度だったとします。そして、正解が2度だとすると、あるべき値は0、0、1にならないといけませんので、あるユニットはもっと活性度を低くしないといけません。 低くしないといけません。そしてあるユニットは高くしないといけません。プラスだったりマイナスだったりするというのはそういう意味です。誤差がプラスだと、えー、低めないといけません。誤差がマイナスだと高めないといけません。こういう誤差をもとに、えー、自動調整していこうという、えー、そういう仕組み、仕掛けを、えー、今日説明していきたいと思います。よろしくお願いします。 では一旦まとめます。ニューラルネットワークを予測に使うとき、例えば3通りの中のどれか1通りを予測するというときに、最終層にユニットを3つ作ります。そして、その中の最も活性度の高いものを結果に使っています。そして、えー、ユニットの活性度には誤差がありますので、 誤差を自動で少なくする技術がそのものズバリニューラルネットワークの学習能力、えー、ということになっています。では、一旦ここまででどうもありがとうございました。